では、あと次にですね、その不動小数演算におけるその誤差の話を少ししたいと思います。で、特にここではその丸目誤差ということについて話をします。あの、不動小数演算には何種類かの誤差がありますが、とりあえず、この丸目というのは、あの、与えられた真の値、x を、その有限桁の数ですね、この場合、不動小数 x' で近似することを表して、ええと、意味しておりまして、で、その丸目誤差というのが、この、 与えられた実数を不動小数に丸める際に、えー、と生じる誤差のことを言います。で、えー、と先ほども出しましたけれどもその、えー、と X を真の値として X' を近似値とした、えー、ときに絶対誤差と相対誤差という区別がま あ, あるということをもう一度あの思い出してください。 でここではそ の, その相対誤差の中で特にその不動小数で扱うときに大事な数としてマシンイプシロンという数を紹介しておきます。えっ、ー、と記号ですと、あのイプシロンの、あのイプシロンデルタのイプシロンの記号に下に M というふうに書いた記号でよく使われるんですが、えー、これはあの、えっ、ー、と非ロの不動小数の丸目誤差の、えー、と相対誤差の最大値を表します。で とまあ、その定義なんですが、一応ここにありますように、えー、X が真の値で、で X' が、えー、と X を浮動小数に丸めた値だってあったときに、えーとまあ、その相対誤差はこのような形で表せるわけですね。でその中で、エ、え、ク、ー、のミニマムというの、ミンというのを非ゼロの浮動小数の絶対値の最小値、それからエク、えー、のマックスというのは非ゼロの浮動小数の絶対値の最大値として、 表した場合にまあその浮動小数の中であの丸めと実数を丸めた時にあの起こりうるその相対誤差の最大値のことをマシンイプシロンと言いましてで先ほど浮動小数演算ではその相対誤差があのほぼ一定になるように設計された数だということを言いましたけれどもまあその浮動小数の まあ、全体的な精度をまあ測る上での一つの指標として使われています。で、えー、ともう一つですね、これのマシンイプシロンに関しては、x を1と置きますと、えー、と x に、えー、と1プラスイプシロンが1でないという条件を満たす、えー、と正のイプシロンの最小値と定めることもできて、まあ、言い換えますと、その不動小数の表現の中で、1に最も近い数というふうに言うこともできます。あの さっきまあ、これまで説明したように、浮動小数っていうのは、あのー、まあ、とびとびにこう定義され、連続的に定義された数ではないですから、まあ、とびとびに存在するわけですね。その中で、えっ、ー、と、1、x イコール1のすぐ隣に存在する浮動小数というふうに、あのー、が、このマシンプションを与えるとも言うこともできます。ここまあ、でいいでしょうか。で、あと、あのー、じゃあ、現実にですね、その、の 計算機の世界で用いられている不動小数についてちょっと紹介しますとこれはあの IEEE754 の不動小数規格というのがありますでこれはあの現在あの多くの計算機で採用されているあの不動小数の事実上の標準規格でして、えっと、計算機というのは広い意味を指しますので例えば皆さんが持っている携帯電話もほとんどはこの不動小数は IEEE754 に従っていると思いますああのちょっとと調べてみないと 法規正確なとところは分かりまませんがあの大体そうだと思いますであとあの歴史的には1985年に最初の企画ができましてその後何回かの改定を経て現在使われている企画は新しい企画は2008年に制定されているいものです。でこの IEEE754 リリっていうのはの中ではその2進数ですとかそれから10進数のあのに対する、えー、と不動小数が定義されておりましてしかも その精度ですね。桁数でいくつか異なる桁数ごとにそのいくつかの規格が定義されております。で、その中で最もあの用いられているのはその二進数のあの倍精度と呼ばれる規格で、でこれはと単精度というのがそもそもあの三十二ビットを使ってと浮動小数表現する浮動小数なんですけれども、と倍精度はその三十二ビットの倍であの六十四ビットを使って表現する浮動小数っていうのがあのこの世の中の 我々の計算機の世界ではよく用いられております。参考までに IEEE754 の, の倍精度64ビットの時のその、えー、と表現をちょっと出してみました。と先ほどの浮の動小数の表現に従って、まず一番左側の桁があの符号ビットで表すわけですね。で次に の、えー、左側の桁 E0 から E10 っていう桁があって、これはの指数ビット、指数のところのビットを表して、これが11ビットあります。で、えっ、ー、と、残りがと52ビットあるんですけれども、あの実際に、その計算機に入っている数は52桁、二五十二桁なんですが、これにその、あの、過数ですね、これ、ここは仮数なんですけれども、実はその正規化、 というのがこの Ito IP 754にもありまして、正規化の際にはあの整数部は必ず1にするという正規化をしております。ですので整数部の1というのはあのわざわざここのビット列の中にあの含める必要がないということで、この整数分の1の部分はないんですが、あの暗黙のこの整数の1っていう仮数ビットを含めてあの53ビットのあの仮数が定義されております。 でえー、とまあちょっとこの下のです、ね、細かい定義はまたあの時間があるときに各自で確かめていただきたいと思いますけれどもこういう形で浮、えーあのー、動小数が定義されておりましてこれがその我々の計算機でよく用いられております。ここまでいいでしょうか。一応こういう話も参考までにお話ししました。 えー、ということで、あとですね、あのテキストの方には、あの自然数の表記として、グレイコードというあの表記もありますけれども、あのちょっと時間の都合でこの授業ではあの省略しますので、まあ、興味のある人は後で各自読んでみてください。それから、えー、2.1.4 節では、整数の表記としてマイナス二進法という話もありますが、まあ、これもあの時間の都合であの省略しますので、あの まあ、興味のある人はやって読んでみてください。ということであの今回の授業のまとめです。えー、と今回は二、えーまあ、進数ですね。二進数 の, あ の, であの符号付き整数の表現として特にあの2の歩数についてあの説明をしました。でそれからあとあの実数 の, あの有限桁実数を有限桁で禁似するっていう話でその浮動小数について、えー、説明をしました。 それからあとあの相対誤差と絶対誤差について確認しました上で不動小数の丸め誤差とそれからマシンイプシロンについて説明をしました最後にアイトリプリーの不動小数規格について説明をしましたということで大体これが今日の授業の内容ですけれども何かここまでで質問ありますでしょうか それではあの次回はですね、この次のセクションであの多精度整数の表記と加算ということで、今度はその、まあ、1ワードよりも大きいですね、その整数の扱い、計算機の扱い方について学んでいきたいと思います。それではあの今日の講義はこれで終わりにいたしております。どうもお疲れ様でした。